皆さん、こんにちは。このプレゼンテーションでは、STMicroelectronics の無線用 32bit マイクロコントローラー、STM32WB 製品の簡単なご紹介と、STM32WB を使った無線技術のデモを紹介いたします。こちらは、市場で LPWA と呼ばれている様々な無線技術を示しているページになります。 通信可能な距離や通信速度によって4つのカテゴリーに分かれています。短距離通信部分は Bluetooth Low Energy や j i g m e などの無線技術が主流となっています。こちらは STM32WB マイコン製品の基本構成になります。弊社の低消費電力対応マイコン STM32L4 で採用実績がある ARM Cortex-M4 Core と ARM Cortex-M0 Plus のデュアルコア構成になっています。M4 Core アはアプリケーションや強化したセキュリティ機能の制御用として活用できます。M0 Plus Core は無線通信制御用に活用します。 STM32WB マイコンは3種類の 2.4GHz 無線規格に準拠しています。一つは Bluetooth 5あるいは Bluetooth Low Energy です。また最新の IEEE 802.15.4 の規格に対応しており、Jigbee 3.0 やスレッドの規格にも準拠しております。 Bluetooth Low Energy および IEEE802.15.4 規格を共存可能な同時モードにも対応しております。最後に 2.4GHz のオープン規格をベースとした独自仕様のプロトコルに対応させることも可能です。それではここでデモ動画をご覧いただきたいと思います。 今回ご覧いただくデモは、Bluetooth で接続されたインターフォンからビデオとオーディオを送信することを想定したデモになります。デモの構成としては、マイコンのボード、マイクのボード、即興センサーのボードの3つのボードを組み合わせたデモキットと対抗のスマートフォンで構成されています。さらに、デモキットにはカメラ、 有機 e l ディスプレイおよびリング LED が接続されています。スマートフォンにインストールされた専用アプリケーションを開きます。次にデバイスの検出を行います。検出結果よりデモキットを選択し接続を行います。接続が完了しますとスマートフォンの画面上にデモ画面が表示されます。 即興センサーにより人を検出するとカメラとマイクが起動し、オーディオとビデオの両方のデータがストリーミングされます。ビデオは 320×240 ピクセルの解像度の Motion JPEG 形式で、毎秒約7フレームのフレームレートで表示しています。また、オーディオは 16kbps のビットレートで再生されています。 スマートフォンの画面で人を特定しましたら、スマートフォン経由でロックを解除することができます。本デモでは、ロック解除の代わりに LED の点灯パターンを変更しています。この他にも、Bluetooth 5.0 を使用して、48kHz の全20のステレオ音声のストリーミングを実施するアプリケーションサンプルなど、様々なサンプルアプリケーションを用意しておりますので、 ご興味がございましたら、ぜひ弊社へお問い合わせください。以上で本プレゼンテーションを終了します。最後までご覧いただきありがとうございました。